パドックです。発送時刻は10時1分です。現在雨は小康状態ですが、強い風が吹き抜けている阪神競馬場より1レースのパドックをお送りします。午前中の解説は、サンケイスポーツの斉藤弘樹さん、進行は岩田泉です。斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、見ていただきましょう。1番鳳凰アマゾンマイナス4。 はいえー、一歩一歩力強さありますね、バ、え、タ、ー、にボリュームもありますし、初、え、戦、ーまあ、ちょっと仲間は余裕あったんで、えー、若干締まってきたかなという印象です。2番東進モンンブランマイナス2、はいえーまあ、前走から、ね、こうまとまった体してるなと思ってたんですけども、まあ今日もすっきりと見せていますし、変、えーまあ、わりなく好調キープかなと思います。 まだ ね, こうねこう前ので若干窮屈さつつありますし、まあ、もう少しこう全体的に伸びが出てくればいいかなと思います4番マイネルジェロディプラス8はいまあかっちりとこうね、えー、コンパクトにまとまったこうボリュームのある体をつきしてます ね, ね一歩一歩力強さもありますし、えー、いい状態だと思います5番スーパーホープマイナス4はいバタイに力強さ感じますね1、えー、回使った分バタイも締まってきた印象ありますし、えー、集中力も保てていると思います 6番湘南大福マイナス2はい初戦、まあ、よりねこう見込みなんかに若干力強さも出てきた印象ですし母、えー、体のバランスなんかは悪くないと思います7番マイネル・ニルソンマイナス2はい、えー、そうですねまた前走時同様ね動きに若干重さが残りますね気合いももう少し乗ってきてほしいところです8番エル・シノアマイナス4はいのアプリなんかは悪くないと思いますね まだちょっとね精神的な若さスタが、えー、見受けられるんでその辺りが解消してくればと思います9番クールシャワーマイナス6はい所詮も、ね、しっかりと仕上がってたんで、えーまあ、変わりなく好調といったところですねこキビキビ前向きさもあって、えー、力を出せる状態だと思います10 12番サルママンイナス えー、まだね、こう大型馬でね、やっぱり若干こうまた芯が入ってないなっていう印象を受けるんですけれども、マ、え、ッ、ーまあ、プリなんか悪くないですし、まあ初もね、最後へいい伸び見せてたんでいいものはあると思います。11番ケルンクリエイター増減なし。はい、えー、そうですね、しっかり自分のリズムでは歩けてると思いますね。もう少しこう全体的に力強さが出てくればさらに良くなってくると思います。大きく離れておしまいに12番マカオンドールマイナス2。 はい、えー、ボリュームのあるこう力強さを感じますね。一個一個も、えー、力強いですし、まあ所詮より集中力も、えー、出てきた印象です。それではパドックでの評価を含めた推奨版をお願いします。はい、えー、ゴー・ケースポーツの斉藤弘樹さんです。斉藤さん、今後もよ ろ, よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ現状芝オモババアなんですが、どうですかね。 そうですねやっぱり先週もその雨が降ってないときは結構、時計も早めで上がりもねそれなり早いんですけれども、えー、降るとやっぱり一気に上がりがかかるような感じなんですよね、もともと若干、緩さを感じるとい う, ように上記もおっしゃってるんで、えー、やっぱり、うん、この昨日あれだけ降ったんですでしたら、ちょっとやっぱり、えー、その適性という部分は、えー、関係してくるかなと思いますね。 ななかなかまだキャリアの浅い馬たちで、ね、その適性を見極めるのも大変かと思いますが12頭立て、えー、斉藤さんからは5番のスーパーホープから上がりましたね、絆3区、えー、東京の新馬戦4着というのがデビュー戦でしたね。どんな評価ですか はいえー、っと、まあ、まず、この馬稽古の時から動きもいいですし、こう馬プリーなんかやっぱりここに入ってもこう目立つ一頭ですよね<笑>うん、そういう意味でこうスケールというか能力は感じる馬なんですけれども、あのーまあのま初戦は若干で負けして、でま終始、外々を回る形になったんですけれども、まあそれでもね直線は一旦こうねまあ勝つかっていうようなシーンも作りましたし、<笑>まああのー、走りとしては悪くない内容だったと思いますね。<笑> なんか一周今日の気配改めてどうだったでしょうか。そうですね、やっぱり大型はでねあのー、まあ若干ゆとりもあるかなという印象あったんで、まあ順当にこう一回使った分の上積みは、えー、あると思いますし、まあ見てるとこうね力もありそうな感じがするんで、まあこういうババにも対応できるんじゃないかなっていう気もしますね。まあ所詮もまあやや重っていうババでしたし、はいうん、まあそこはクリアできるんじゃないかなと思いますけれどもね。 マイナス4キロで今日は五0 6キロという馬体重スーパーホープ今3番人気、単勝は5倍台というところですね4番マイネル・ジェロディが2番手評価この馬が3倍台の前半で今一番人気に支持されています1 4 0 0ルの新馬戦で2着というのがデビュー戦でしたスクリーンヒーローさんマイネル・ジェロディいかがでしょうはい、えー、そうですねまああの初戦に関し では、まあ、あの勝ち馬がねあのー、ま巻、あ、いてまあ、そのまま押し切るという形でまあ、あの馬も、ね、素質馬ですしまあ、この馬としては十分あの力を出し切ったレースと言いますか、えー、内容としては良かったレースだと思いますし、まあ、あとはこの、ねえー、とメンバーレースレベルの比較っていうところが まあ、非常に大事だと思うんですけれども、ね、まあそのレースでね3、4着馬っていうのが先週1、1、2着馬になりましたし、まあ、レースレベルというのも、えー、あのレースは評価できるんじゃないかなとは思いますね、うんうん、マリネル・ジェロディ、今日も和田棋士とのコンビになります3番手評価は2番の東進モンブラン、ルーラーシップ3区の牝馬。